こんにちは G です今回は Ubuntu 最新版のお話 Ubuntu 2 2 1 0がまもなく公開ですデイリービルドが公開されているので早速試してみました何が変わったのか詳しく見ていきます画面のサイトにリリース日程と新機能について解説があります 早速インストールしてみましょう。画面のサイトから Raspberry Pi Generic をダウンロードします。レッチャーで CD に焼きます。いつものように初期設定から行います。 最初にやるべきことをちゃんとしてからゆっくり見ていきます終わるとリスタートです。ログイン画面で X11 とウェイランドが指定できデフォルトではウェイランドになっています起動画面はこんな感じ 22.10 はキネティッククールー 元気なカモシカということですかね。何をするにも、まずはアップデートですね。ターミナルで画面のようにタイプします。続いて、日本語入力の設定です。画面の2行だけですが、再起動が必要です。 画面右上のキーボードアイコンから設定を選びますグローバルオプションタブでインプットメソッドの切り替えキーを指定します私はいつものように無変換とひらがなカタカナキーを割り当てました続いてオーバークロック画面のようにタイプします 文末に画面の5行をタイプして保存最後にツールをいくつかインストールします TWEEKS は外観の変更などを行うツールです必須ではありませんがあるとごくたまに便利です画面のようにタイプします あとターミナルツールをインストールし再起動します設定のリージョンランゲージでインストールされている言語の管理をクリックするとフォントやリブレオフィスの日本語化ファイルなど日本語周りの不足文をインストールしてくれます リスタートして設定は完了ですさて部分二2 2 1 0を見ていきましょう起動はあまり速くないですがデスクトップはなんか軽くなった感じがしますサクサク動きますね Gnome43 の導入によりなんか ククイック設定というのが新機能として話題です画面右上のアプレット位置にあるアイコンがウィンドウ1つにまとめられたものです iPhone でスワイプすると下から出てくるコントロールセンターみたいなイメージボリューム調整右のダイナリアイコンでサウンド設定系は サウンドの GUI が分かりにくかったので、これは大きな前進です。有線と Wi-Fi は文字部分クリックでオンオフ。ダイナリアイコンで設定や選択できます。ネットワーク設定で VPN を追加しておくと、VPN の項目がコントロールセンターに追加されます。 Bluetooth はオンオフだけでペアリングなどは設定アプリを開かないといけませんせっかくなんだから設定アプリへのショートカットがあればいいのに一応ヘッドセット2種とマウスで確認しましたが Bluetooth は正常に動作しますバランスは設定の電源管理の 省電力をオンオフする機能ですダークモードはちょっと目新しい 20.04 ではテーマ設定でダークテーマを選ぶことができました今回はテーマじゃなくてモードなんですねいくつかアプリを開いておいてダークモードを試すとわかりやすい 個人的な感想ですけどダークモードの方が目に優しい気がします。というより背景が白いと眩しくてエアプレインモードはスマホの機内モードと同じ。オンにすると、 Bluetooth と Wi-Fi が切れるのが分かります上のアイコンは電源管理画面ロック設定へのショートカットスクリーンショットですうまくまとまっていてこれかなり便利です Gnome43 のもう一つの目玉がウィンドウ管理です ご覧のように幅を詰めて左カラムが見えなくなっても大丈夫なデザインに変わりますこれもスマホみたい小さなバグですがプリンターを選ぶとカラムが消えてしまいますこの機能 ファイルマネージャーでも利用できます新しい機能として同じアプリで複数のウィンドウを開いているとき、ドックのアイコンをクリックするとサムネイル表示でウィンドウ選択できますそれから WebP がサポートされましたファイルマネージャーと標準の画像ビュアーそれとリブレオフィスで表示できます以上のようにデスクトップはいくつかの新機能が追加されましたがそれより操作の軽快さが印象的ですでもデスクトップは環境であって 使うのはアプリですよね。その辺はどうなんでしょうかまずはブラウザーを試します。 Firefox で動画再生してみましたが、特に問題はありませんでした。ウェイランドかなり良くなってきていますね。 動画ファイル再生には標準でビデオというアプリが用意されてるんですがこれゴミです全く再生できませんなのでスナップから SM プレイヤーをインストールしますスナップ いつものように遅いんですが MPV がおまけでついてきます再生を試すとあれれ不分通まで 20.04 と同様マウスなどの影響で駒落ちが発生します システムモニターで見てみましょう CPU フル稼働のようですね念のため VLC とセロロイドでも確認 VLC もやはり CPU フル稼働セロロイドは動作しませんでしたでは MPV はどうでしょうか CPU 稼働率は 50% 以下で動画は安定していますついでに同じ条件でマンジャオでも試してみます CPU 稼働率は 50% 以下ですねこれじゃあ 部分2アップデートしても映画鑑賞は厳しいかな SSD にもインストールして SD との速度比較をしてみます SD をエッチャーで SSD に焼いてパーティション調整すれば起動できます SD 起動と SSD 起動との 速度比較のベンチマークをしてみました SD の場合 44MB 秒 SSD では 364MB 秒と8倍以上の差がありました まとめです。Ubuntu 22.10 のデベロッパー版としての完成度は高いですね。あとは好みの問題で個人的には KDE になれると Gnome はどうもね。動画再生がマウスの動きなどに影響を受けるのは 部分通の消費メモリーが大きくなったとかプレイヤーの最適化が不十分などが考えられます便利になったり新機能の追加それはそれで結構なことなんですがでも CPU 負荷なんとかしてくれないと今のままじゃ ラズパイでは厳しいかもですご覧いただきありがとうございました秋の味覚たくさんありますねお裾分けで地場産のまったをいただきました大ぶりなやつ2本うーん 焼きまったけには少ないしまったけご飯にもちょい足りない結局お吸い物で美味しくいただきました考えてみれば足りない分を買ってくれば選択肢が増えたのにそんな具合に頭が回るのがちょい遅かった。 頭が回る薬どっかで売ってないかなあ危なくないやつねではまた次回。